とは少し異なった生活になりますが一学期の生活を。

「かくれたした」

うたいすいてない空い空てなくても食べなきゃダメだよ。

おとなあしし、うん、<笑>はあはあ、はあ、もうそれでねお願いなんだけどうんあのねバイトのことなんだけどまだないのお母さんのお店なんだから出勤前に言っておけばよかったのに。

休むっていうのは言ったよだから大慌てで出て行った今ねシーズンじゃないお母さんの店海水浴場そばだし夏祭りとか花火大会に向けてどんどんお客さん増えててうんそれで全然人手が足りてなくて大変なんだ世界が呼ばれるくらいだわ

もう、私はすすっっごく役に立ってますこの間だって今日はお皿を割らなくて偉かったねって褒められたんだからそれ褒めるとかいう話じゃない気がいいのとにかく大変だねでしょうんそれでねせつに言って

欲しいなって、は？節乃にバイトに行ってほしい。は？私風邪引いて動けないし、よろしくです。<笑>ねえ、え節乃、お願い。やだ。えー。うん。夏休み前に行ったじゃん。私はウェイトレスとか人前に出る仕事。

大丈夫。節はクラスインとかやってるし人前でも全然平気だよクラスインとバイト行ってくれるならそれでもいいから、えー、それでもダメなんでよケチ嫌なものは嫌なの楽しいよ可愛い制服だって着れるし。

それって人前に出る

そに遊ぶのはバイトしない方が遊べるんじゃないの？もう言うことないなら帰るからね。ああ、何かある？あのね、光に聞いたんだけど、うん。伊藤の家近いらしいよ。<笑>ほら、伊藤って。

せつを入学式の時に助けてくれたりしてさ、前に私待ち受け用の写メ送って、覚えてるって。もしかしたら店に来るかもしれないし、来なくても行き帰りで会えちゃうかもしれないし、そし

私と糸をくっつけようとしすぎそういうんじゃないからそれは知ってるけど

おやおやー<スリー>。伊藤の家チェック入れてんじゃん。違う。ほお。ー。クラスの名簿見たから。ふーん世界、絶対誤解してるから。誤解かなー誤解。まあ誤解だってことにしてあげてもいいけど。誤解だし。光たちはどう思うかなぁ。<スリー>

私は信じてあげるけどね人に言ったら信じても信じなくても同じじゃんどうかな私風邪気味で朦朧としててわかんないやううわううううかんないからつい電話でくちばしっちゃうかもううもしかしたらせつなが伊藤わかったん

せ<笑>つななら絶対引き受けてくれると思ったんだううん。<笑><笑>

そっかじゃあなうん。

バイトはちょっとそうごめんね、うん、もうやるって決めたので<笑>それじゃお願いねうん<笑>

私はオ千代浦安田、ま、店長の知り合いこの間の世界ちゃんは店長の娘だからいいとしてさあなたも親戚か何か、うん、ここのバイトすごい倍率でコネもなく入るのって大変なのよ知ってる い, いえまあ私らはコネなしの実力で入ったんだけどねはあ<笑>それなのに。

実力見せてもらおうじゃないの。<笑>期待してるってことで、頑張ってね。あ、うん。あ、えっと二人ですけど入れますか？え喫煙ね。うんあのー。

ミ様ですね。ご案内しますはいあちょっとあはいぼーっと突っ立ってないで客来たら案内くらいしてよねごめんなさい挨拶とか全部覚えた一応ハンディの使い方はなんとかじゃあよろしく人いないんだからうんー

やっぱり断ればよかったあのー、あはいおかわりくださいなえっと同じやつだよ同じやつわかんないのーあ

ごめん。

ノアって、優しそうなふりして、本当鬼だよね。ええ、そうかな。あ、い、いらっしゃいませ。ダ、ダディッシュへようこそ。一名ね、あとで仲間から、テーブルよろしく。はい。テーブル席にご案内。い、え、た、っと、します。へえ、なに。新人さん。

しくて、ね、緊張してんだはぁ、あ、頑張ってねあ、オープンテラスの方開いてるみたいだけどそっちいいねえ。君可愛いいね一緒にお家しない俺ら超楽しいスポット知ってんだけどな。結構ですご案内しますはいはいところで、君なんてう？うねキヨウラええ。

パフェはパフェグラスに盛られたパフェ一つだけです。やっぱり。あの、何か。このオレンジジュースって間違ってきちゃったものよね。えう ー, う, ーうわ。どうしましょうい。いいえ。しょうがないです。こちらで間違えたことですので。そうはい。い。じゃ。

いただいておくわね。ありがとう。えー、いえ。結構と。うごめんなさい。もういいよ。もう違うお姉さんが持ってきたお水をお腹いっぱい飲んだから。うーん。お姉さん、ダメダメだね。ご, ごめんなさい。

ありがとうございました。ふぅ。どうあ、うったり疲れましたって顔に書いてあるわよ。人前でこういうことするのって世界が。私はあんまり。そうかな。せっちゃんだって合ってると思うけど。おだててももうやらないです。えぇ、ー

世界が寝込んだから残念はあせっちゃんならいいウェイトレスになれるんじゃないかと思うんだけどないいウェイトレスそう指名ナンバーは銀座の女帝と呼ばれるようなそれ

ウェイトレスじゃないです<笑>この制服着てみたかったしそれならまた明日からも明日は首に縄つけてでも世界を引っ張ってきます<笑>じゃあそろそろお店閉めるんですよねえお疲れ様

ありがとうね。はい。

お前何やってん

おかえりうん具合どう全然ダメ明日には直しておかなくちゃダメだよ世界のお母さんに明日はちゃんと連れてきますからって言っておいたからねうんそのことなんだけど、うん、サボりたいって言うなら聞かないから違うよあのねあの後お医者さんに見てもらったの

そしたらね、しばらく寝てなさいって。またそんな言い訳。バイトしたくないからって。違うよ。バイトは好きだもん。行きたいけど、絶対行っちゃダメってお、お医者さんに言われたの。風邪じゃないのうん。重い病気オタふク風邪だって。オタふク風邪うん。

風邪って子供しかかからない病気じゃなかったうんだからしばらく外に出ちゃダメなんだって大変じゃんごめんね謝ることないってでもせつな

吹く風ってうつるから治るまで来ちゃダメだからねでも大丈夫お母さんに買い置き買っておいてもらうからでももしも刹那にうつったりしたら私世界他の人にバイト頼まなくちゃいけなくなっちゃうんだよ<笑>それが理由かいうんまあ<笑>

だけ元気なら、おたふくもすぐに治っちゃうね頑張るよねえ世界うんラディッシュのバイトってすごい倍率だって聞いたみたいだねだったら他にも応募が来てるんだから希望する人達に任せちゃえばいいんじゃないのうんー私行かないとは言わないけど私より適任な人がいるのかも

ううん。せつらに行ってほしいんだ。えお母さん、今、とっても大変なんだ。だったら。前の店長が本部に異動になって、お母さんが店長になったばっかりなんだけど。そうだったんだ。前の店長を慕っていた女の子たちは、みんな辞めちゃったんだって。うわ。それでね、新しく雇った子ばっかりだから、

とっても大変なんだって大して変わらないのに先輩風吹かしてたのかそれにね新しいメニュー考えたり前にやってた本部のお仕事も引っ張ってきて外国に出店する準備とかもしてるんだうんそれに店の改装準備でフードコーディネーターの人との打ち合わせもあって

できる人を雇わなくちゃって言ってたんだけどそんな人をなかなかいなくてそれなら私だって全然お仕事できてないううん、うん、お母さん刹那なら安心って言ってたうんだから刹那に頼みたかったのにそんなに買いかぶられても期待に添えないかもしれないけどねえ刹那

んお母さんもお願い。わ<笑>かった。<笑>それでこそ刹那だよ。じゃあ、明日からに備えて帰って寝るね。それじゃあ、お大事に。頑張ってね。おやすみ。

はぁ清浦タか光さしてあふれ出した

こいつはね、俺の妹だよ可愛 い, いだろ兄<笑> ど, どうしたいたる。イタルいたねお腹ペタクペコペコかうんそっかキヨラそれじゃあ俺ら帰るわうんさよならあそうだ俺

いらっしゃいませうはあお疲れ様おおばさんじゃなくてここでは店長でしょすみません

うわ何かしら い, いいえいらっしゃいませお一人様ですかもう一人来るから二人あはいじゃあおタバコはテラスの席、いいわねあちょっとうごんご注文が決まりましたらお呼びください

お待たせしませたそうありがとう今日は早いのねうんははい何文句あるって顔してるわよえち違います違わないわよ仏頂ずらして気に食わないって顔そうじゃないです自分が至らないのを自覚しなさいはい

じゃなくていいわ。失礼しました。はあ。お疲れ様。疲れました。大変だったみたいね。まあ、ったく。こちとら素人なんだから、手加減しろって。ね。そういうの。お客さんには通じないですし。

そうかなそうですよバイトでもちゃんとしないとじゃ今度からあのお客さん来たら任せちゃおうん<笑>あ、い、いらっしゃいませやっほーあれ、せつなじゃんひかりやっぱせつなも一緒にバイトすることにしたんだ

子供がかかる病気になるなんて世界らしい中身子供だから言えてる<笑>光暇今なら変わってくれない私うん無理無理へえー、暇そうじゃん私だってバイトあるんだよバイトをしてるんだと言ってもうちの店ねああ洋菓子屋さんだっけ

辛いかなせつな別に人見知りする方じゃないじゃんするよええー、クラスインなのに全然物んもじしないように見えるけどなここでクラスインみたく高圧的にお店を仕きったら大変じゃんそれもそうだよね<笑>、はあ、ああそんなに辛いんださっきも。

閉めちゃうわよはいえっとうーんいないじゃん

邪魔しちゃ悪いだろうし帰るか。

毎日海岸道路の方を見上げてるし何かあるの何でもないってそうもう来ないのかなえ誰が夏休みの頭の方で同じクラスのやつがここを通りがかったんだよそれって山形のこと違うって山形だったら同じクラスのやつとか言わねえってじゃあ

違う女の子かうん伊藤はいっつも女の子のお尻ばっかり追いかけてるんだから困ったお兄ちゃんですねお兄ちゃんですね う, うるさいよ<笑><笑>